皆さん、こんにちは。はい。じゃあね、えー、N4 の練習問題ですね。はい。22番です。はい。えー、明日の、あ1番ですね。はい。明日の集まりはどこへ行けばいいですかはい。4番ですね。はい。えー、ね、何々ばいいですかね。何かね、聞くとき、ね。えー、何時に行けばいいですかとかね。えー あとは何でしょうかね。例えば食べるもの。ね、食べ方がわかりません。その時はね、えー。どうやって食べればいいですかとか ね,、えー ね, えー、ね。例えば、あと勉強の方法を聞くときに ね, ね。先生、日本語の漢字難しいですけど、どうやって勉強すればいいですかとかね。そのように使います。はい。はい、2番。はい えー、明日は絶対に遅れるなと言われました。ね。はい。遅れるな。遅れてはいけませんということですね。禁止ですね。はい。えー、まあ、例えば、行く。早く行け。と言いますよね。早く行きなさい。行け。うん。その反対が、行くな。ね。行ってはいけませんということですね。な。これはとっても簡単ですよね。 あの、動詞に名をつけます。例えば、ね、食べるな、ね、それは食べてはいけませんってことだし、ね、するな、ね、っていうと、してはいけません、ね、えー、そういうことですね。名をつけるだけですから、ね、遅れるな、ですね。はい。じゃあ3番。はい。私の先生は東京の出身だそうです。はい。3番ですね。 はい。えっ、ー、と、そうですね、えー。何か聞いた話を他の人に言うときに使う表現ですね。ね、えーえー。前に来るのが、これ、動詞で、ああ、すいません。名詞ですね。名詞のときは、ね。名詞のときは、ね。だ、そうです。になりますね。ね、えー。だから、ね。出身だ、そうです。うん。とかね。えー 先生は日本人だそうです。ね。はい。4番。はい。コーヒーをください。木村さんはうん。私はアイスティーにします。はい。2番ですね。はい。えっ、ー、と、何々にするですね。何々にする。ね。何々に決めるということですね。はい。えっ、ー、と、まあ、注文するときね。えー、も使いますし、ね。例えば。 えー、ね、えー、例えば、何時に会いましょうか、決めるときにね。じゃあ、5時にしますかうん、5時に決めますかうん、ね、そのようにね、使います。はい。はい、最後は5番。はい。怖がる。子供にそんな話をしてはいけませんよ。はい。ね、えー、がるですね。がる。ね、えー、例えばね、私、 ね。例えば、怖い映画を見ました。とっても怖いです。ね。怖いです。私は怖いです。言います。言えますけども、うんね、私じゃない人が怖いときに、あの人は怖いです。ダメですね。怖がって言います。ね。怖がるをつけますね。うん。ね。えっ、ー、と、怖いのは私はわかりますけど、他の人が怖いか怖くないかはわかりません。 ね。だから、怖がっている人とかね、怖がる子供。うん。ね。あとは、ね、寒いとかね、こんなも同じですね。あ, あ、寒いです。私は寒いです。これでもいいですけど、ね。何か寒がっていますね。あの人寒がっています。とか、ガルをつけます。欲しいもそうですね。ね私は車が欲しいです。これは OK ですけど、ね。私の兄は 新しい車を欲しがっていますね。ね私じゃなくて他の人が欲しいものはガルをつけます、ね。はい。はい。じゃあ皆さん今日もお疲れ様でした。